二股外交のツけを払わされる時が来たようですどうも政治いろいろの学ぶですこれまで安全保障はアメリカだのみ経済は中国にどっぷりと依存しコウモリ外交を狙っていたムンジェイン政権米中両国にせこい魂胆を見抜かれまた先の刑への執行が近づいてきました 中央日報が中国の王毅外相の訪韓について報じています。中央日報の記事を引用します。韓中の外交当局が中国外交担当国務委員兼外交部長の王毅氏の来週の訪韓に向けて詰めの調整を行っている。訪韓実現時、両国は米中葛藤をはじめとする国際情勢だけでなく、韓半島、 朝鮮半島状況や来年の北京オリンピックなどについても意見交換を行う見通しだ。大部長の訪韓が実現すれば、昨年11月の韓国訪問以降、約9ヶ月ぶりとなる。韓中外相会談は今年4月、韓国の張偉 ン, ン外交部長官が中国福建省アモイを訪問して以降、5ヶ月ぶりに再び開かれることになる。 外交部当局者は、6月9日の韓中外相電話会談時、両者は、交換による疎通の重要性に対して共感し、様々な方式を通じて持続的に交流することにし、これに関連して緊密に協議してきている、と話した。韓国外交部は、具体的な計画が確定し次第、韓中外相会談の日程を発表する予定だと明らかにした。 在中韓国大使館の関係者も近く関連内容を発表する可能性があるとコメントした。中国外交部の王文賓報道官は6日の定例記者会見で王部長の訪韓に関連して、韓中は友好的な隣国として両国は繰り返し各等級で疎通と往来を維持してきたとし、具体的な訪問状況については 現在としては発表するものがないと話した。訪韓には合意し、両国は具体的な議題と発表時点の調整だけを残しているものとみられる。王部長の訪韓推進は最近アメリカが主導する中国建制の動きが加速していることと無関係ではないという分析が出ている。今月2日、アメリカ会員軍事委はアメリカの 機密情報共有対象国家を 5EYES から韓国、日本、インド、ドイツなどに拡大しようという構想を盛り込んだ法案を通過させた。事実上、反中同盟を拡大するという構想で、アメリカ議会は拡大対象国家として韓国を真っ先に挙げた。アジュ大学米中政策研究所のキム・フンギュ所長は、アメリカ会員から ファイブアイズに韓国を含めようという声が出てくる状況で、中国としては韓国が今後どのような態度を取るのか非常に気になるところとしながら、軍事変革に関連し、アメリカが中国を積極的に圧迫する中で、中国は韓国の真意を把握しようとすると同時に、自分たちの立場を韓国に最大限伝えようとするだろうと話した。 韓中外相会談が開催されることになれば、北核問題など、韓半島情勢も主要な懸案になる見通しだ。王部長は、先月6日に、アセアン地域フォーラム外相会議で、異例にも、韓米連合訓練の中断と、対北制裁の緩和を主張した。ロシアメディアも今月4日、国連安全保障理事会で、 新型コロナウイルス感染症状況を考慮した対北制裁緩和法案が話し合われていると報じた。王文賓報道官は6日、対北制裁緩和の議論について、関連状況を知らないとしながら、中国は一貫として、安保理は当然のこととして、韓半島情勢の進展に合わせて、北核決議の可逆条項を発動し、制裁措置、特に 民生領域に必要な調整を行わ な, なければならないと述べた。韓国政府も統一部を中心に、対北制裁の柔軟化を模索する必要があるという立場を繰り返し表明してきたことから、韓中外相会談でも関連の議論が行われる可能性があるという分析だ。また、王部長は来年2月に北京で開かれる冬季五輪に関連する韓国の指示を求め、五輪機関における 文在寅大統領の訪中を要請する可能性がある。韓国政府もまた北京五輪を契機に南北対話の出口を開こうとする構想がある。とのことです。2017年の就任以来、全く外交成果を残せないまま、残す人気もあとわずかとなり、すっかりレームダックと化した文在寅。その就任演説では、必要ならば、 直ちににワシントント飛んでいく北京と東京にも行き条件が揃えば平壌にも行くと積極外交を宣言していましたがその実はただのコウモリ外交でありあちこちで信条のない取り繕いやその場しのぎの嘘を重ねに重ねすっかり国際的な信用を失いました米中の間でバランスを取り両取りを狙っていましたが結果的には 米中両国から信頼をしない北の将軍には相手にされず韓国伝統の嘘でっち上げでの徴用工問題は日本政府に無視されあっという間に紙面素化状態に陥りました日本政府は助けない教えない関わらないの非換算原則で無視する方針を貫いていますがアメリカ中国といったジャイアンはそれでは済みません 逃げ切らないムンジェインに苛立ちながらも余計なことをするなとたびたび韓国に圧力をかけます。米中の間で両取りどころかまた先に合っている状態なのですが、党のムンジェインは韓国の国際的な重要性が認められたと勘違いするばかりです。今回の中国の大きい外相の訪韓の目的は高まる米中の緊張の中で韓国ごときが余計なことをするなと 圧力をかけにくるにるなりません相変わらず韓国はまるで自国が米中の対立の行方を決定する立場にあるように勘違いし都合の良い解釈をしているようですが毎度のことながら国際的な感覚が欠落していて話になりませんそれどころかこの記事によると今回の王毅との会談や北京冬季五輪を機に対北朝鮮への制裁緩和を狙っているようです どこまで日米の足を引っ張れば気が済むのでしょうか。日米をはじめとする国際社会と足並み揃えて、北朝鮮の核開発や中国共産党の人権問題に対決姿勢を取るべき時にバランスを取ると称して、自国の都合だけで浅はかなコウモリ外交をし、誰が渡航するのでしょうか。百歩譲って、韓国が自国の政策として北朝鮮に対して優和政策を取ろうが、 それは彼ら自身の選択です。しかし、そうした北朝鮮への制裁緩和とスポーツイベントである北京五輪が何の関係があるのでしょうか。5G からのファーウェイの排除など、対等する中国に圧力をかけている同盟国アメリカを裏切り、ここぞとばかりに中国におもねり、媚びを売り、五輪への協力と引き換えに北朝鮮への制裁緩和を引き出すスネ夫のような行為が、 アメリカにバレないいとでででも思っているんでしょううかまた信頼を失うだけですこれまでは韓国は困ると断るごとに日本に泣きつき、反日カードでたかり、情報を引き出し、技術を真似て盗んで開き直ることで国が回っていました。日本が言うことを聞かなければ、慰安婦問題のように嘘をでっち上げて告げ口して回れば国際社会が助けてくれました。ところが、 今、韓国が間に挟まれているのは、21世紀の超大国、アメリカと中国です。彼らは彼らの思惑で動きます。韓国など眼中になく、黙って座っているのが正直なところです。韓国は自力で近代国家としての独立を勝ち取ったわけではなく、そのほとんどの歴史において、中国の属国として、作法体制の中にいたため、未だにそのうち大国が自分たちのことを保護して、 助けてくれると思いい込んでいますそうした甘いだ都合の良い価値観が21世紀の国際社会との間でズレを生み、不信を生む元凶となっていることになかなか気が付きません。ファイブアイズ加入の件もアメリカが本気でこのようなコウモリ外交をするスパイ国家と機密情報を共有しようとしているとは思えません。アメリカからのムンジェイン政権への圧力であり、中国との対決姿勢を示すように仕掛けた踏み絵です。 それを国際社会で認められたとしてホルホルするばかりか、中国にすり寄る好機として利用し、北朝鮮への制裁緩和を模索しようとする姿勢は、戦犯愚劣としか言いようがありません。韓国にとって、中国は輸出相手国として 25% のシェアを占めるお得意様です。半導体や自動車部品などの中間材を中国に輸出し、中国で最終部品に組み立てるという構造で、 ここ十数年間経済的にどっぷり依存を深めてきました。逆に中国から見た貿易相手としての韓国の位置づけはどうなっているのでしょうか中国にとって韓国は輸入相手国として1位ではあるものの、そのシェアは 9.4% ほどであり、日本 9%、台湾 8.4%、アメリカ 8.4% と僅差でのシェア1位にすぎません。 中国は戦略的に貿易の多角化を図っており、また近年の技術的な発展でサムスンのスマホが中国市場から追い出されたように、半導体や中間材も地獄で開発・生産を賄えるようになってきています。韓国がいつまでもすがりつくのとは違い、中国にとって韓国の経済的な存在感はそこまで大きくないという事実を、まずは韓国は認識するべきです。 きっと大国が助けてくれる。盲目的に韓国は正しい。他国もそんな韓国に手を差し伸べてくれるといった勘違いはやめて、国際政治のリアルな知性学リスクの真っ只中にいるということに、いい加減気がつくべきです。とはいえ、我々日本としては、お隣さんがまた先の刑に処されようが関係ありませんがね。助けない、教えない、関わらない、これが大原則です。